皆さん、こんにちは。今日は、私、またトヨペットさんにお伺いしてるんですけども、やっと半年を切りまして、納車が2月ということで、まだ先なんですけれども、今年の2月に比べれば、かなり時間が経ちまして、あともう少しという気持ちになってきまして、だいぶ楽しみになってまいりました。で オーナーになって初めてわかることなんですけれども、今回はこのマットですねで。今回のマットはこの新型ノアボクシーのコンソールボックスが独立式になっているマット。こちらの 3D 立体フロアマット。こちらの方の紹介を今日はしていこうと思います。で私もこれ納車してやっぱ気になるのは このマットです。結構ミニバンって汚れます。で、僕もステッパーゴン最初乗車して、で、どうしてもこう娘たちがこ乗るので、下のこの食べこぼしがすごい気になるんです。で、さらにこういった、わかりますでしょうか。こういったレールがあるんですが、こういったレールなんかも、 傷が付きやすい。まあ、ここプラスチックになってるんで、傷が付きやすかったりとか、あとはこの中に食べこぼしたラストが入ってしまったりとか、そういうのが結構僕自身気になってたんです。で、フロアマット純正のですと、どうしてもここのところ、これ今純正の上から付けてるんですけども、このレール自体は 守持ってくれないというところがあって、まあ、ステッパーゴンの場合は、まあ、そのまま、上か、上からマットを切ったんですけれども、まあ、今回のこのマットは 3D 形状ということで、このノアボクシーの形に合った形状のマットになっています。コスパの高いマットなんで、まあ、ぜひご紹介しようと思います。見ていただくとわかるんですが、これ自体が樹脂になってます。 でゴムではないんですけど、ちょっと柔らかめの樹脂になっていて、匂いも全然しません。ホームセンターで買うようなマットだと結構ゴムのマットとかですと匂いがしたりとか、ゴムの匂いがして嫌だなって思ったりするものもあったりすると思うんですけど、材料の匂いとも全くないものになってます。でこれ見ていただくとわかるんですけれども、隅々までこういった 角のところまでしっかりと造形されているマットになってまして、まあレールは出ちゃうんですけれども、まあシートを動かしちゃうんで、どうしてもこうレールは出なきゃい、出ないとどうしてもシートが動かせないっていうのがあるので、いた、いた仕方ないんですが、その代わり、レール以外のところはほぼ全面追ってくれるということで、 新車ですとどうしてもフロアマットを汚したくないっていうのはあると思うんです。私もそうだったんで。だけども、だったら何かちょっとこうフローマットよりも安いもので、全面こう追ってくれるような何か補助的なものないかなって言った時に便利かなということでご紹介しようと思います。で、まず、ゴムっぽくなってて何かこぼしたり、ジュースをこぼしたりしても、このフロアが 汚れずに済むというメリットが、まず一つあります。で、もう一つは、こちら。ここの、フロア。まあ、ノアボクシーの場合ですと、ここのところまでちゃんとカーペットがついてるから汚れにくくていいんですけど、まあ、以前のステッパーゴンはここのところが樹脂だったんですね。だからどうしてもここのところが汚れ、汚れたりとか傷がいったりとかよくしてたんですけれども、まあ、ここもちゃんと覆ってくれますんで、 のステップを踏んだときに、まあ、ここも汚れにくいで。ノアボクシーの場合ですと、オプションでこちら、ステップがついてて、ここゴムなので、これはもう、材料的にもそうなんですけど、本当に傷がつかないタイプのものになってて、なってるんで、ここも当然大丈夫だし、ここに乗ったとしても、覆ってくれてますんで、傷がつかないということで、綺麗に保ってくれると。 いうところがすごくいいところだなと思います。もう一ついいなって思うところは、よくミニバン鉱石ですと、シートをスライドさせるんですけれど、そういった時に、このマット自体が煩わしくなる場合があります。ですけど、これはよく考えられていて、このようにちゃんと、まあ、少しこう、たけと ど, どうしても引っかかっちゃうんですけど、割と、硬さが、 ないものになってますこの辺でどうしてもちょっと引っかかりが出ちゃったりはするんですけれどまあここのレールとレールの間のこの部分ですこの輪郭の部分が逃げてますんであまり噛み込まないでちゃんとシートもスライドしてくれるようなそういった形状になってますんで、まあ、スライドさせたとしても割とずれにくい 形状にはなっているということになります。もう一度やってみたいと思います。そういう感じで、はい、見ていただくとわかると思うんですけど、ちゃんとこうずれにくい仕様にはなっていると、まあいうことです。マットの上からこのマットを引いちゃうとシートをスライドするときに巻き込みがどうしても出てきちゃうんで、後ろだけ カーペットを外した状態でマットをつけてみたんで、その状態で巻き込みがあるかどうかっていうのを見てみたいと思います。はい。巻き込みはもう全くない状況なんで、このマットをつけてたとしても、全く煩わしいこともないし、純正と変わらない 使い勝手でシートを動かすということができます。じゃあどうやってやってるのかということなんですけれども、今こちら、後ろだけマットを剥がしてます。ここと、ここの部分だけなんですけれども、そうすると、この位置が低くなりますんで、ここの レールの部分、レールの部分に、このマットの耳、これです。これが中に入れられるようになります。こんな感じで。なので、シート自体、動かしたときに、このマットと耳が干渉することがなくなるんで、スムーズにスライドがまできるようになると。 まあいうことになりますんで、まあやはり2列目、3列目に関して、このレールの、このレール自体のフロア、このレール自体があるフロアに関しては、マットを外した状態で使うのが一番いいのかなと思います。 さらに、今度、前です。このマットは、前と2列目と3列目とラゲッジ、4枚セットで1万7800円なんで、非常にコスパの高いものになっています。これ今、助手席なんですけど、助手席も、ここ、スカーフプレートのところ、結構ここ、汚れやすくて、白くなると思うんです。 でもこれもちゃんとスカーフプレートのところまでしっかりと覆ってくれるんで、汚れをちゃんと防いでくれるようにもなってるし、形取りも非常に綺麗になってるてで、本当にぴったりと付きますんで、これ左右一体物になってるんで、このマット自体もずれにくくなってます。 結構よくありがちなのが、こう、マットがこう、ずれちゃう車が多かったりするんですけど、そういったのが、これ、左右一体なので、マットもずれにくくなってて、で、ここのところ、ウォークスーのこのスペースのわずかなところですけど、このところもちゃんと繋がっている。そういった仕様のものになってますので、これ、すごくいいんじゃないかと思います。本当にずれない。ちゃんと形がうまくこう、 成形されてますんで、ピタッとはまって、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。これが今、助手席側になります。今度じゃあ気になるペダルがある運転席側を見てみたいと思います。はい。今、運転席側なんですが、運転席側もま同様で、しっかりとした感じで作られています。でさらに、これ今、純正マットの上から引いてます。 でも、ちゃんとこの純正マットを固定するための、これです。これがちゃんと付けられるようにもなってますんで、まあ、これだとちょっと嫌だなと思う、もうマットを下取っちゃって、これをもう直に引くんであれば、まあ、ここで固定して止めることもできますんで。でも、まあ、特に上から引くだけでも、全然、このマット自体がずれちゃうこともないですし、 見ていただくと分かるんですがペダルがちゃんとあってで、ここのペダルのフットレストのところまでしっかりとマットが伸びる、で結構、ここペダルの、ね、フットレストのところとかって、これマットのちょうど境界の部分になるんですけど、ここを外すと分かるんですけど、こういう感じでフロアマットとマットと境界になるんです、でここのマット の, この下のところに石入っちゃうんです、ね。もうう回はみ込みましたがこのような形で 3D 形状になっているので、全く石が入り込まないで。もしこの辺が石が介在したとしたら、一回このマットを外して、外で払っちゃえばいいし、洗っちゃえば済んじゃいますんで、さらにフロアマットの下のマット、それ自体も汚れずに済みますし、砂利とかも購入しないで済むということで、これはね、すごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。はい。じゃあ今度はさらに、 三列目見てみたいと思いますシートをスライドさせてみたいと思いますこんな形で割とずれにくくはなっている 完全にずれないわけじゃないんですけれども、割と引っかかりにくくはなってて使いやすいかなと思います。3列目はこんな感じになってまして、ちょうどこの2列目のマットの境がちょうどこの辺になるんですけれども、まあ、この辺が若干巻き込みやすくはなってるんですが、ちゃんとこの部分、境のところ、しっかりと固定してあげれば結構巻き込みも減るんじゃないかなとは思います。 で3列目もしっかりと、この3列目は下はスライド式じゃなくて固定式にあるんですが、しっかりと位置もぴったりと合ってますし、まあ当然なんですけども、シートレールの形状にちゃんとピタッとフィットする設定になってますんで、このシートの格納にも特に問題がない作りになってます。 まあ、このように3列目の下の部分、U 字のところが固定するポイントになってますけども、この辺がちゃんと逃げが作ってありますんで、で、この状態で、ま、このような感じで、特にマット自体も邪魔になりませんので、本当に まあ、純正とまでは言わないですけれども、まあ、純正に近いようなフィッティングの、まラバー、樹脂のマットになってて、すごくいいんじゃないかと思います。まあ、これからの時期ですと、冬場になる、なるにかかっ、冬場になるにつれて、この車の納車も増えてくると思うんですけれど、まあ、スキーに出かけたりとか、足場の悪いところに出かけたりするときなんかでも、活躍してくれるマットなんじゃないかと思います。 はい。最後にラゲッジです。ラゲッジもちゃんとマットがついてまして、僕思ったのはやっぱりラゲッジですね。このマットがやっぱあった方がいいなと。で、ノアボクシーの場合ですと、3列目がシートが硬いですよね。ステッパーゴンとかに比べてしまうと。だから、どちらかというと、ノアボクシーに関しては3列目はもう補助席的な感覚で、どちらかというと、まあ普段は、ここはもうラゲッジの荷室として、 広く空間を使うっていう方が向いてると思うんです。そういったときに、このマットがついてないと、やっぱここ汚れるんですで。どうしてもここ汚れちゃうと、これ自体をこう剥がすわけにはいかないんで、やっぱマットが欲しいなと思ってたところだったんですけれども、まあこれがあることによって、このラゲッジの空間っていうのも、ちゃんと人間が 行き来できるような、そういった空間になりますので、まあ車をフルにこう広々と使えるようになると、まあいうことで、やっぱりここのラゲッジのスペースに関しては、まあマットがあるというのは必要なのかなと、まあ私自身も思います。はい。ってことで、今回こちらの新型ノアボクシーの、今回はこちらはノアの、えー、こちらです。センターコンソールが独立式タイプの こちらのマットのご紹介でした。2列目、3列目以降は、私の車もそうなんですけど、独立式じゃない車でしたら、2列目、3列目は同じになりますので、まあ使えるものになりますので、まあ、ぜひ、まあ、納車の機会に、やはり車は綺麗に使えたら、いいに越したことはないと思いますので、こちらのマットをぜひ使っていただけると、 いいのではないかと思います。さらにこちらは、ラブ4、ハリア、えー、ホンダの NBOX、まあ、トヨタのライズ、それからダイハツのロッキーフリードもありますので、まあぜひ、まあ農の機会に購入の検討にしていただけると幸いかなと思います。私もこちら、納車しましたら、このマットを使ってみたいなと思っております。